出産前に履いてたジーンズを産後履こうと思ったら、入らないということありますよね。私もそうでした。その原因は、出産による骨盤底筋の緩みと、お尻の緩み。この2つが原因になっているんですね。今日はたった10回、たった10回やるだけで、ジーンズも履けるようになるし、骨盤底筋も引き上がって、下腹もすっきりしてくる。そんな、 エクササイズ一緒にやっっててていきまままししょょううかかとをくっつけて、ま、ず足の指全部持ち上げてみましょう今ねもし体重がねこうやってグワーンって今後ろに行った人はいつも前体重つま先で踏ん張って立ってるってことなのでももがねこのままほっとくとどんどんどんどん太くなっていっちゃいます。で逆に今足の指全部上げた時に自分の重心が前に来たなーって思った人はいつも後ろ体重。 ね、この人もももがどんどん太くなっていくのでまずは重心すごく大事足の指全部持ち上げてここの重心ずらさないようにしながら足ふわっと下ろしましょう指で恥骨のすぐ上のこの下腹のあたりツンツンって触ってみますそうすると今ちょっと柔らかいですよね、うん、今力入ってない状態ストーンって下ろすようにして膝とつま先同じ方向に曲 げ, 曲げますね で、腿が辛いところまでこうやって頑張って下ろさなくていいですよ。ストーンって下ろす感じ。骨盤底筋肛門から恥骨までのこの間にあるこの筋肉も緩んでいる感じです。一回膝伸ばしますね。はい、恥骨の前指ツンツンってします。はい、膝をつま先と同じ方向に開いて息を大きく、鼻から吸って。 口からね、ろうそくの火を消すようにふーって吐きながら、膣を軽くつまんだままぐーっとおへそのところまで引っ張りながら膝を伸ばしていきましょう。で、息全部吐き切っていきます。そうそう、ここが硬くなっているの感じられますか？もう一回行きますよ。吸って膝をストーンとつま先と同じ方向に開いて。 息吐きながら膣軽くつまんで引き上げるとここ硬くなってる。硬くなってたら、ゆっくりとお膝を伸ばしてぎゅーっと内もも引き合っていきましょう。で、さっきの足の真ん中辺で床を押していきます。息全部吐き切りますよ。で吸って緩んで緩んだ時は膣もふわーってリラックスする。 口から吐きながら、膣軽くぐーっとつまんで、ここ硬い、硬いのキープで、ふーって息吐きながら、締めて、お尻の肛門もぎゅーっと締めていきましょう。息吐いて吐いて、吐き切るのすごく大事。はい、お膝曲げて、6、息吐きながら、UFO キャッチャー軽くぐーっと引き上げて、下腹硬いね。 体タイのキープしたままゆっくりお膝を伸ばして口から吐いて吐いて吐いてお尻の肛門もぎゅーっと締めてでも引き上げる方がすごく大事息吐き切りますよはい吸ってリラックスなーな吐きながら UFO キャッチャーぐーっと引き上げてお膝伸ばして内もも締めて締めてお尻の肛門ぎゅーっと締めてで吸って緩む 8、吐きながら、膣軽くつまんだまぐーっと引き上げて、お膝伸ばして、内ももぐーっと締めて締めて締めて締め て, 締めて、お尻も締めましょう。吸って緩む。9 いていまず UFO キャッチャー軽くね優しく縫いぐるみつまんだままぐーっと引き上げてお膝伸ばして内ももで何かねもうここに一万円札が挟まってても抜けないような感じぎゅっと締めて締めて息吐き切って吸って緩む10息吐いて軽くつまんだままぐーっと引き上げてお膝伸ばして。 でお尻の肛門もぐっと締めて締めてでも引き上げる方が大事息吐き切って吐き切って吐き切ってで、リラックスしましょうはい、いかがだったでしょうかお膝を開いて閉じて開いて閉じてっていうたった十回のエクササイズですけどこれを骨盤定義ね UFO キャッチャーで軽く 優しくぬいぐるみをつまんだままぐーっと引き上げてっていうのと息を吐いて吐いて吐い て, って吐き切ることを注意してやるようにしてみてくださいそうするとたった10回なんですけど毎日やると出産前のジーンズ必ず入りますそしてこの骨盤底筋体操ってなかなかね最初わからないっていう方があってもう本当にね100人いたら99人分かりません。 それが当たり前なんです。だって今までそんなな意識したことないからね。だから、いやでもやってると一日3回でもいいですやってるとだんだんある日ねそうある日これっていうのが来るんですよ。でそうしたらもうこっちのもんでもう締めて緩めて締めて緩めてっていつでもできるようになるのでだからあこれだっていう日が続きます必ず。 だから、その日を楽しみにぜひやってみてください。こちらのチャンネルでは、高年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する、運動苦手な方でも簡単にできる、エクササイズ、マッサージ、ストレッチ、ご紹介しています。もしよかったら、チャンネル登録、あといいねボタンもよろしくお願いします。それでは、また。